皆さんこんにちはこんにちは私たちは心を見つめと書いて心と申しますただいまからやらせていただくれはやちを浜松祭りをテーマに祭りの楽しさ踊る楽しさを伝えていけたらと思います<笑>そして僕たちはこの虹色良さ声このソロモ会場のこの演舞で 開催いたします立ち上げから10年たくさんのメンバーと出会い別れそしてたくさんの方に支えられてここまでチームを続けることができましたその感謝の気持ちを込めてこの演舞を精いっぱいりたいと思いますどうぞよろしくお願いします 家中につな絆を誇り幾年もの時を先人たちが思いを紡ぎ絆をつなぐ浜松 まばゆいばかりの剣道 はい、たくさんのご視聴いただきありがとうございました10年間ファント